えー、秋公園最後でございます最後を飾っていただくのは東京天水連でございます、えー、天水連東京天水連岩波連長はうちは舞台向きじゃないんだどちらかというともうストリートなんだだから舞台には向かないんだよと言うんですがそんなことはないですもともと青波踊りというのは桟敷ですね道路でやるあの要はストリートなんですね ストトリート の, あの踊りわれわれも全部含めて、えー、そして、えー、今これから演じていただく、えー、天水連、えー、東京天水連、えー、今日はこれで終わりですけどもこの終わりは終わりの始まりです来年に向けて、えー、力強く高円寺の踊り一歩ずつ進んでまいります、えー、鐘の銃口の音そして、えー、心を体を揺らす お太鼓の音、えー、どうぞ終わりから始まりへの序、えー、曲です東京電数名行けー えー、皆さんもう一度大きな拍手をいたます<笑>これで来年に向けたのスタートが切れたような気がします、えー、秋のザ・コーエンジャー踊り第三部これを申しまして終了でございます、えー、何よりもあの踊り手がみんなあ喜んでいるのは皆様の拍手ですやっぱり拍手があってこそ阿波踊りですあとは 来年に向けて、もし来年になって、マスクが取れて、皆様の前で笑顔で、青踊りができれば、これほど幸せなことはありません、えー、来年に向けて一歩一歩進んでまいります、高一阿青踊り、振興協会はじめ、連協会、えー、地元連、えー、前に向いて進めてまいりますので、どうか皆様、あの温かいご協力、ご声援を、えー、末永くお願いいたします。本当にありがとうございました。 えー、気をつけてお帰りくださいありがとうございました